今回は、プレゼンターとクロマカムの設置する際に必要な動作環境の確認と、ご自身のパソコンの動作環境のチェックの仕方についてご説明をいたします。必要とされる動作環境は、このように Windows 7、Windows 8、Windows 10,MacOS 10.7 以降、CPU では Core i 5以上、 メモリーは 4GB 以上となっております。推奨ハードウェアはこのようになっております。特に OpenCL1.2 対応の GPU が推奨されております。それでは各パソコンにおける動作環境の確認の仕方を見ていきます。 Windows 10と Windows 8ではこちらの Windows マークを右クリックいたします。右クリックいたしますとこのように表示されますのでこの中のシステムという項目を選択いたします。はい。そうしますとこのように CPU であったり、メモリーであったり、OS などの種類を確認することができるようになります。続いて、Windows 7の場合です。Windows 7の場合は、こちらのスタートメニューを開きます。スタートメニューの中の、 コンピューターという項目を右クリックいたします。そして、プロパティという項目を選択いたします。はい。そうしますと、このように、OS であったり、CPU であったり、 メモリを確認することができます。続いて、MacOS の場合です。Mac の場合では、こちらの Apple のマークをクリックしていただくと、この Mac についてという項目がございますので、こちらをクリックいたします。はい。そうしますと、 こちらで MacOS のバージョンを確認することができます。プレゼンターとクロマカムを設置する前に必ずご確認ください。以上で説明を終わります。